こんにちは、淡田洋介です。今日は墨で変な虎の絵を描いていこうと思います。虎は来年2022年の絵とですね。で、1年前は牛の絵を墨を吸って描いたんですけど、今日はこの墨汁を使います。黒い墨汁と囚人の先生が使う朱色の墨汁を今日買ってきました。この朱色の墨汁を使うのは初めてです。 で、細い筆がなかったので、お習字の初心者が名前を書いたりする練習用の筆を買ってきました。で、紙は水彩絵の具用の紙を使います。 変な虎とはいえ、随分頼りない虎ですが、もうちょっと手を加えていきます。 しっに録画ボタンを押すのを忘れてしまってなんか出来上がってしまいましたなんか今2色の墨汁だけで描いてこれはこれでいいんですけどまあちょっと動画も撮れてなかったこともあってちょっと何色か透明水彩絵の具で色を足していこうと思います はいではこんな感じで色が入りましたなんか水彩絵の具で足したら足したらまたいいんですけどこの2色だけっていうのもまた面白いなと思うので機会があったらまたこの2色で絵を描いていきたいと思っていますというわけで今回は2021年最後の動画だったんですが 録画ボタンを押すのを忘れたり、そそかしいビデオになってしまいました。皆様今年はどうもありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。2022年も皆様にとって素晴らしい年になるように願っています。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。皆様良いお年を。さようなら。